皆さんそしてストラータも一緒に演舞させていただきますよろしくお願いします会場へお越しの皆さんこんにちはただいまご紹介ありました県北桜で有名な君町坂の故郷、さ野代市二つ井町のよさこいチーム創価天務です今日はちょっとさ肌寒くて 桜も散っておりますけれども、踊り子 MC、畑氏含めて総勢70名で元気いっぱいに演舞いたします。どうぞ最後までご覧くださ い, い。それでは参ります。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。すごいすごい 天津風その美しきをかける揺れの創価天狗第二幕この坂に君を待つさ あなた強の強者から東京を守る挑む者あれば迎え撃つまでお家のまま 時を超え先人の声刻まれし大いなる大地青きこの空き片駆け抜ける豊の牛漏れるひらりひらひら舞い踊る桜良断 旅人は歌うこの街に吹き風はいつでもいつまでも命君を待つこの恋恋をふるさと離れし君へと探く。そいっありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました